ローザーズ面倒だけど、軽ーく言ってみるか。えお、俺流星剣これが俺の全力だー爆霊剣燃えろー失明ま、当然の結果だね。ゲームオーバー、かよ。面倒だけど、軽ーく言ってみるか。えお、俺流星剣これが俺の 全力だ爆霊剣燃えろ失っめまどう、考え直して。い, いえ、何でもありません。これで終わりよレールキャノンチャージ完了前段発射はぁー喰らいなさいうーん。 ニコとアマミア、出動します。あの、もう少し考え直して。い, いえ、なんでもありません。これで終わりよレールキャノンチャージ完了全弾発射はあー食らいなさいん、うん。やっほーよろしくねえ、マジで正義の刃覚悟しなさいはあーユリスペシャル またつまらぬものを切ってしまったなんてねこれでもくらえあたしの本気見せてあげるパンパコパンレベルアップへへどんなもんよあっさ。ン, ンユリスペシャルまたつまらぬものを切ってしまったこれでもくらえあたしの本気 見せてあげるやったレベルアップひん<笑>どんなもんよ俺を選ぶとは、分かってるじゃないか。本当にいいんだな泣くぞああたたたたたたたたたたハーミットブレイク青春よカムバックゴールデンエイジこれで終わりだエクストラルハイまとめて吹っ飛べふーん、決まった。うわサプリが切れたか。 <笑>俺を選ぶとは分かってるじゃないか本当にいいんだな泣くぞ調子乗ってっと痛い目見るぜハーミットブレイクぴっ切れたかミステ切れた みんな、とっかーんイェーイヴァルハラ、ミスティルターンミスティルターンミスティル、大勝利ミスティルテイン、ただいま参上 なんだな許さねえ。絶対許さねえぞくたばりやがれぶっ飛びなそこか切り刻むぶっ殺すぶった切ってやれ全部。吹き飛べ<笑>俺様が最強だ調子こいてんじゃねえぞバラバラにしてやるぜこの無敵かたまんねえぜ クローザーズ俺様が必要なんだろ許さねえ絶対許さねえぞくたばりやがれぶっ飛びないやあ切り刻きさめカっス。すぶった切ってやれ全部吹き飛べやっははははは俺様が最強だよ 調子こいてんじゃねえぞバラバラにしてやるぜこの無敵感、たまんねえぜクローザーズわ、私でよろしいのですかいよいよ、その時が来たのですね。焼き尽くす出会うすべてを、喰らい尽くせすべてを飲み込むどうか、お許しください。ヘビを、掴み取るさせませんごめんなさい次の命令をお願いします。あ<笑>、 私でよろしいのですかいよいよ、その時が来たのですね。焼き尽くす手やすべてを、喰らい尽くすすべてを飲み込むどうか、お許しください。当たって掴み取るさせませんごめんなさい次の命令をお願いします。ねえ、私のハートに突き刺して。あら、絶対に後悔するわよ。かけてもいいわ。さようなら ショータイムよシャルウィ we d a c いっけお物は消毒よまとめて吹き飛ぶこれが私のとっておき !Ladies and gentlemen. さあ、舞踏会の始まりようふ<笑>お仕置きタイムねえ、私のハートに突き刺してあら、絶対に後悔するわよ。かけてもいいわ。いっ けえさよならショータイムよシャルウィーダンス汚物オブツは消毒よまとめて吹き飛ぶこれが私のとっておきレディースジェントルマンさあ、舞踏会の始まりよ<笑>お仕置きタイムク l ー s ーズ